ご丁寧な、えー、ご紹介ありがとうございますはいご紹介がありました埼玉県朝霞市より参りました神戸と申しますありがとう再びハーディングを起こしたねごめんなさいちょっと前に来たかったせいかと思んでえー、踊ることに感謝してね神戸、えー、の世界観を一生懸命皆さんに届けられるように 頑張ります。よろしくお願いします。ますます神戸。グレン工房なれ。 いいけど。 青見の事の、お見事して、行くぞ、中野は。 選手、馬法。 よいよはい会場の皆さん1階の皆さん